近めって今年で連載31周年なんだ銀玉もそれくらい長く続く国民的漫画になって俺も銅像とか建ててもらいたいよ次回漫画家は原稿のストックができてこそ一人前